次は大井町です。The next 東 京, 大井町線と東京臨海高速鉄道臨海線は戻り替えです。